おはようございます朝4時45分寝坊しました今はあそこの上にいるはずだった 寝る前にシリにお願いしました12時半に起こしてください3時に起きた時はシリの末定は昼の12時半でした今日は実は二人と青いであったんです一人はもう朝早く2時スカイを出発して箱田さんの大岳から御来館を見て夫婦がちょうどスカイルに着いた時は皆様も降りてたんです そして今日はもう一人三沢から来て十和田湖周辺で会う約束してたんだけどいろいろ予定が重なって今日は来れなくなりましたなので今日は僕に残ったのは箱田さんだけ。 いつもだとスカ湯の後ろから森林帯に向かって登ってるんだけど今日は僕の大好きな時計回りで登りますというのはスカイから毛なし帯に向かって小屋まで行って大岳に登ったら今度は森林帯の方から降ります楽しみです風がないそして晴れってことはドローンも何回か飛ばせるでしょう暑いけど森の中は涼しいそして空気が おいしいそういえば雪が溶けてから函館には来てないんです今年は初めてだなんと信じられないちなみに函館大岳までラ来光を見に行った友達からメールが来てその朝日はこんな感じですいや自分の目で見たかったね尻目<笑>いやそれは尻悪くないね 仕事が8時終わった時から準備始まってご飯食べてシャワーしてベッドに入ったのは9時半だったんですそしてシリに向かって急いで「Hey Siri、hey, wake, wake me up at 12:30」という設定で12時半昼の12時半にセットしました3時半に起きた時は信じられないぐらい目開いて何回も携帯見てましたその代わりに青森市から車で50分ぐらい走るとぐだり沼 っていうところまで行きまでしたそして信じられないぐらい綺麗な朝日を見ることができました下り沼の上に霧がいっぱいかかっててそして草の上の朝の何て言うんだっけ英語は d と言います日本語は何だったっけ、まあ、とにかく100年前から八甲田山からその水がどんどん降りてくるそうです冬終わって春になって雪が溶けてその雪が 地面に入ってそして下り沼からブーッと出てきますやっぱり朝早く起きるのは山門のとこだね出ますけなし隊に出てきましたがロープはそっちに見えるで大岳がそっち僕は間違ってるのかな道えっ 見てみようこれで大丈夫そうかな大岳はそっち僕の道はこっちもうちょっと右に行きたいんだけどねこの水が道に流れるのはたまらない見て これ、上から見れば綺麗だろうね。見てみるちょっと見てみようね。上からはこんな感じ。 そうだ、いい感じでしょう次は森に入りますもう森かここの山階段多いねそしてこのトンボの数見ますかね hey, シリー、ここにトンボ何匹いるんでしょうただいま、わからないです やっぱり AI とちゃんと相談してから行動した方がいいですね。ここから登るの初めてだから、いつも見てる形式と全然違う。やっぱりシリーと同じように確認が必要だね。一回だけじゃなくて、二回、三回でも確認すればいいんじゃないかな。だってここは何回も撮ったのに、今日は初めて違う方法から来て、違う形式が広がる。なんだ。シリーが、シリー様。 私に勉強させてるんだねありがとうシリー勉強になった岩木さんそしてこの道をこうやって歩くとここまで来たら看板を見てロープウェイじゃなくて大岳そしてここここじゃないですよこここっちこっちそして大岳に行ける簡単でしょ 箱田大岳まで 1.8 キロ。あっという間でしょこれは尻に効かなくても大丈夫だ。もう、ここの斜面は冬も見たことある。冬の絵図が残ったら、またこの地場所だ。景色が全然違う。そりゃそうだね。ここは5メートル、6メートルの雪も積もってるからですね。そして、奥に見えるのは白田ロープウェイ。それから、雲海。 そしてここ涼しい風が涼しい約1キロ5大岳のヒュッテに着きました残りの6 0 0ルぐらいはあっという間でしょう<笑>じゃあないな、はあ、着きました休憩したら大岳登る そっち行くと赤倉岳まで行くんだけど今日は大岳右時回りそして潜りますうぅでペンが見える残り 600m 雪ない時そして天気のいい日は登りやすいコースだそして景色は100万点僕はちょっと服脱ぎすぎかなあそこのの奥に見えるのは 湯ダムなんだけどちょっと小さく青く見えますかね向こうからの景色も素晴らしいですよあったら見せますね大岳の小屋は冬も見たことあるかなこの間3月函館のポールタてのイベントの時にこの小屋からポールを出して向こうの方にずっとそのポールを雪にさしてコースを作りました頂上まであとも少しだけど トンボが多い見えるかなちっちゃいのがいっぱいある場所こち<音声>この木は、ここまでどうやって運ばれたんでしょ、うか正解はトクトクトクトクトクトは、このトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクトクト<音声> 入れ直します来年あなたが大岳を登りに来るときは素敵な階段で登ります岩わさんが顔を出してます見えるかなトンボで見えないでしょまあ行こうてっぺんまであと5分あれ僕は嘘ついたかもしれない先のキーはこれだねこのフェンスを作るためにかな階段じゃなくて 皆さんもし来年は新しい階段じゃなくて新しいフェンスだったら許してねでも登ってねこんにちはこんにちは人がいっぱいいるそしてトマもいっぱいいるおこの看板は初めて見るこれは去年去年からかなそうそうそうそうそう2年前は違うなと。 夏に初めて見る<笑>あやっぱりこの木がこの木がこの木だったんですねここの周りをきれいにした皆さん次回大岳登る時は新しい階段がなかったら許してねこのためこのための木でしたこのフェンスさ曇る前にちょっと上からどういう風に見えるか見てみようせーの<笑> よし、そろそろ降りてご飯食べようすごいこの虫かわいいほら<笑>ついてくる<笑>来てない間に看板が新しくなりましたけど本当の本当の頂上はこ こ, こだね こ, これこれこれこれだねここでここでちょうど1 5 8 4 4メートルですねここ岩木さんが見える そっちの方に岩手山と直海山が見えるはずなんだけど今日は素敵な雲が見えますそしてこのクレーターがいつか全てみたい8月2020年なんだけど大岳も混んでますねよし降りて食べようトンボの数半端ない毎年同じみたいんだけど僕は初めて見たんだこんなにおっ下りは 階段あります。そして僕の昼ごはんは見えてきたあそこの小屋の中にあります自分で作るんだけどねさああと10分頑張ろうどこでも見えるここは黒石も見えるし平川市はもうちょっとあっち目の前に串紙ねありますもう離さなくても大丈夫でしょう見るだけでほらそれ顔に見えるでしょほら 鏡沼はこれ鏡には素敵なお邪魔タクシースカイユーそこから来ました車もあの駐車場にありますその隣に青い池があるのは地獄沼ですそして函館ホテルでそこの小屋から ご飯を食べたら。でまたスカイに戻ります。簡単でしょ。ぜひやってみてください。登りは疲れたんだけど。下りは思ったより滑りますね。ゆっくりと。ちゃんと。一歩一歩を確認してから進めば大丈夫でしょう。整理と一緒だね。お。 やっぱり滑りますね冬はたまに来るんだけど雪が多くて景色が全然違うこれはまたいいんですよね北半球に生まれてよかった北半球に住んでてよかった四季があっていろんな季節を楽しめることができるけどいつか 南, 南アフリカのケープタウンは行きたいですねここも可愛い池がありますね ハートに見えないほらハートでしょ違うかお水のところ来た水飲める今日はここの水はいらなかったんだけどこの仙人隊まで来たら水があるはずさあ小屋まであともな少し日に浴びた感じがするそこで昼食べよう 大岳から来て仙人隊の小屋外でもいいし中でも食べていいんですね一応中見てみようふぉーっおー誰もいいな油の匂いするんだけど外の暑さからちょっとでも逃げたいならいいねよいしー ご飯食べて次は右小屋から出て青だけ目の前にあってドゥルドゥ ル, ルそしてスカイまでさっぱりいやーここもここの冬の思い出もあるねここ。 やばい花が真っ赤っかになったので自然の日焼け止めをつけましたもちろん日焼け止めクリームはリュックにあるんだけどこっちの方が汗かいても取れないので大丈夫そうだねおっ函館の火山はまだ生きていますうん、ってことはいつ噴火してもおかしくないまあ今日は大丈夫でしょう 今日は僕は葉っぱあるので大丈夫でしょういやー暑いので泳ぎたくない 小田さんの噴火はどれだけ生きてるかここも見れば分かります生きてますね噴火はこんな感じうーし不思議だね周りは全部緑なのにここだけ乾いてますスカイル近づくと足元は柔らかい柔らかいあー歩きやすいあもうあったのあまだあった結構あちこちこの柔らかい道が続きますこれ気持ちいい 到着スカイユーに戻りましたそしてスカイユに綺麗な道が出来上がりましたこの道はずっとスカイ温泉まで続きます素敵じゃない今朝は車をそっちに止めてそのまま向こうの登山口から上がって時計回りでまたスカイユに戻りましたはあお疲れさっきはあそこにいました時計回り の大岳一周でした何があっても進めばなんとかになります今日はそういう一日でした<笑>最高今日は暑かった暑かったので涼しくしましょう、えー、の <笑>何があってもやっぱり進むまあ考えてみれば今日はお友達のおかげで最高な一日になりました